開けていただきます。<音楽> リズムで踊り込んでまいりましたアスファルトの皆様です皆様 東京支部とし男どみは伝統の四季町阿部。